皆さんこんにちは。あかり 's Heart Read Aloud へようこそ。Hi, everyone. Welcome to Akari's Heart, Read Aloud. 私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。私はハワイのマオイ島で暮らしながら日々感じたこと、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 自分のリスニングがどうであったか、答え合わせをしてみてください。また、一緒に読み上げ、シャドーイングもしてみてください。そうすることでスピーキングの力も、伸ばすことができます。You can listen to the script in the target language only first.You can give it a try and see how much you understand.Then you can listen to the Japanese text, followed by English, or vice versa.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 ポドキャストと YouTube と私どものサイトのみで使えるようです。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。Each episode has chapters convenience lets section episode has a jump particular for your convenience, which lets you jump to a particular section of supported this feature which now be supported only on Apple Podcast, YouTube and our website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 行ってみてみください you can visit それででは第10回ののエピソードの始まりです昨年の10月の終わりに3年ぶりに日本に帰国し。 三週間ほど滞在した。マウイを立ってから三つ目のフライトの後、実家のある松山に降り立った。そのまま車で一時間の祖母の家に直行した。市街地を抜け山間地に入ると背後に太陽が沈んでいくところだった。日本にやっと帰ってきたという事実を時差ボケの頭で ぼんやりと咀嚼していた。これは夢かしらと思う反面、旅の緊張がほどけ、呼吸が深くなっていくのが分かった。ああ、やっと帰ってきた。祖母の家までの山道は昨日来たみたいに覚えていた。借りた父の車を駐車し、スーツケースを下ろして、 玄関まで転がしていく。そして鍵を手に玄関を開けた。祖母の家の玄関の鍵を開けるなんて初めてのことだった。だって私が行くときは祖母がいつも家にいたから。開いている手で電気のスイッチを探す。土間に光が差す。祖母の家特有の匂いが 脳みそと心の懐かしさの金線に触れ、私は胸いっぱいに息を吸った。そして、おばあちゃん、ただいま、と声に出していった。お帰り、と言ってくれる人はいなかったけれど、地区130年の家は私を包み込んでくれた。玄関のドアを閉め、家に上がり、今の電気をつける。 そして、ご先祖様たちの威灰のある仏壇に向かった。一礼をし、線香に火をつけ、お輪を鳴らし、手を合わせた。無事に帰国したことを報告するとともに、その旅が安全だったことを感謝した。2020年の夏に祖母が亡くなってから日本に帰国できていなかった私には、 祖母のいない家を見たことで祖母が死んだという事実に私の頭と心の中の現実味がやっと追いついた。次の瞬間泣いている自分がいたけれど悲しくて泣いたのではなかった。ずっと帰ってきたかった祖母の家にやっと帰ってこられてほっとした心がこの時まで アクセスできなかった涙たちの居場所を見つけた。祖母の不在という現実を受け入れ、そして体はなくとも今も注いでくれている祖母の愛に包まれた私は、仏壇のご先祖様と祖母に、私あかり、お腹すきました。夕飯を食べさせていただきます。と報告した。手を洗い、 母が作ってくれていた見た目も美しく味も素晴らしいお弁当をいただいた。そしてインスタント味噌汁用のお湯を沸かす間、思いつくままに、家に帰ってきました、イェイイェイイェイ。お腹空きました、イェイイェイイェイ。生きています、イェイイェイイェイ。 ありがたいです、イエイイェイイェ イ, エイと言った具合にご先祖様たちに聞かせるように歌った。祖母の家の夜があんなに暗くて静かなことを知らなかった。祖母の家に一人で寝たのは初めてだった。熱いお風呂に入って布団に入った。ひいおじいさんの立ててくれた家に包まれ、また 時差ボケも相まって寝るのに時間はかからなかった。そして翌朝目が覚めたら朝の光に包まれていた。<音楽>ここからは日本語と英語が段落ごとに交互に続きます。Now you will hear Japanese followed by English one paragraph at a time. それでは第10回のエピソードの始まりです。Now, 昨年の10月の終わりに3年ぶりに日本に帰国し3週間ほど滞在した。 マウイを立ってから3つ目のフライトのあと実家のある松山に降り立ったそのまま車で1時間の祖母の家に直行した Maui, 市街地を抜け山間地に入ると背後に山間地に入る。 太陽が沈んでいくところだった。日本にやっと帰ってきたという事実を、時差ボケの頭でぼんやりと咀嚼していた。これは夢かしらと思う反面、旅の緊張がほどけ、呼吸が深くなっていくのが分かった。The sun was setting behind me as I entered the mountains. My jet lagged mind was still groping with the fact that I was finally in Japan and as surreal as it was, I could tell my whole being was slowly coming to ease and breathing deeper. ああ、やっと帰ってきた。Ah, I am home。祖母の家までの山道は昨日来たみたいに覚えていた。借りた父の車を駐車し、 のの I remember e d the mountain road like I was here yesterday. I parked my dad's car, carried my suitcase to the entrance, and opened the door with a key. It was the first time opening Grandma's house with a key because she was always there when I went there.I いい searched for the light switch in the pitch dark with my open hand.The earthen floor of the house lit up. 祖母の家特有の匂いが脳みそと心の懐かしさの金銭に触れ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 私を包み込んでくれた<笑>、no、answered, 玄関のドアを閉め家に上がり今の電気をつけるそしてご先祖様たちの位牌のある仏壇に向かった I closed the door behind me climbed to the raised tatami floor found more light switches And approach the traditional Buddhist altar where the memorial tablets for ancestors are kept. It's a temple in which the temple is kept. I bow to the altar. Light a n incense. Ring the singing bowl.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 いい for me, who had not been able to return to Japan for a while since my grandma's death in the summer of 2020, seeing the house without her helped my mind and heart fully come to terms with the fact that she was no longer there. I found myself sobbing, but I was not sad anymore. I cried enough when she passed in the summer of 2020.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 And the ancestors. And I'm hungry. <笑>手を洗い母が作ってくれていた見た目も美しく味も素晴らしいお弁当をいただいた Then I my hands and そしてインスタント味噌汁用のお湯を沸かす間思いつくままに Yea, ni k a i e k i m a h i t a yea, yea, yea. o i m h i t a y y yea. h yea, y yea. a i g a t i d e yea, y yea. To eat that g y ni. g e a mata h i e a t I sang a made up song as I boiled water to make an instant miso soup. I am home, yeah, yeah, yeah. I am hungry, yeah, yeah, yeah. I'm alive, yeah, yeah, yeah. I am grateful, yeah, yeah, yeah. <笑> Hoping it would amuse the ancestors. 祖母の家の夜があんなに暗くて静かなことを知らなかった。祖母の家に一人で寝たのは初めてだった。I didn't know the night at grandma's would be that dark and that quiet. 熱いお風呂に入って、布団に入った。ひいおじいさんの建ててくれた家に包まれ、また時差ぼけも相まって、寝いるのに時間はかからなかった。そして、翌朝目が覚めたら、 朝の光に包まれていた。咀嚼一つ目の漢字には噛むという意味があり、二つ目の漢字には逆きという意味があります。ですから、目の前の器に盛られたものを口に入れ、噛み砕き、 味わう こ, とを意味しますこれは食べ物だけではなく実体のないものにも使われます例えば新しいコンセプトやアイディアまた書かれている内容などにも使われます例文この件についてはしっかりと咀嚼してから答えを出そう Regarding this matter, let's decide! After careful consideration, the first kanji character means to chew, and the second represents a cup or container. So, together, it means to put what's inside a cup or container in your mouth, chew it, and taste it. It is used for food and intangible objects like new concepts, ideas. And materials. 現実味現実という言葉はもう皆さん知っていますか現実は英語で reality です。味という言葉はきっと皆さんも知っていることと思います。英語では taste ですね。現実味の直訳は taste of reality ですアイディアなどが実際に現実になりそうな時に現実味を帯びる it feels realistic もしくは現実味が湧く the sense of reality springs out などと言えます例文そのプロジェクトはだんだんと現実味を帯びてきた The project is gradually starting to have its shape. I bet you already know the word genjitsu and it means reality in English. I also imagine you know the kanji aji, which means taste in English. So, the literal translation of genjitsu mi is a taste of reality.